それでは、ります。マ目イグ味。 柔らかな風が頬を撫でるよ」「ぎし日の悲しみを運んでゆくよ」「新しい朝の日がぼつぼつんで、また歩き出せるよ」と背中を押した「崩れそうな声」 h e comes よっつめよっよっ よいやった 天空島田屋新の皆様ありがとうございました続きましては神奈川県相模原宿のお越しのうふうふうの皆様です神奈川県相模原市を拠点に活動しておりますウふフふです今日も笑顔を通さず明るく楽しく楽しく元気をお届けしま す, ますよろしくお願いいたしますおいただいております皆さん